クマいたかもしれないクマ、うん、かわいかった皆さんも一緒にアイスクリーム、ユースクリーム、ヨースクリーム、シュラカミ 今日は白神山地ままで登ります今年の5月に登ろうとしたんだけどあまり時間がなくて途中から戻ってきて今日は山頂を目指して白神山地の上から岩木山と箱田山を見たいですここの道は誰か作ったみたいだね。 風がない函館山より低い山なのに斜度があって木がいっぱいあって湿度が高くて暑いこんなに汗かいてるのにまだ1キロしか歩いてない頂上まで5 5キロあのユネスコの白神山地に登りますこの近くに青池それから素敵な滝安門滝もあります安門滝は行きました 今年は1つ目の滝までしか行けないですけど美しいヘルメットかぶって最初は川の横を歩いて一番最初の滝までの道は簡単に行けます白神山地にはクマカモシカそれからサルガイル僕じゃないですよそれから78個種類の鳥があります来る途中にウィキペディアでちゃんと読んだので詳しいですよ何でも聞いて Wikipedia、にねあたまに寄付もしてあげてくださいきっとみんな喜びますよ二股に着いたら左こっちですよこっちも行けるんだけどちょっと険しいねこっから左そしてドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥそして山頂まで行きます前回ここを来て多分ここら辺で戻りました今日はずっと上まで行きましょう水 ウォーータががあるのがだね山頂まで後手一花引っ張るなブナブナかなブナブナそう日本で世界で最後に残ってるバージンのブナの木があります白神山地のハートにあるそうですそこは誰でも行けないけどもし込めれば行けるみたいですいつか行ってみたいな水がある 前回も水とったところあったんだけど確かに川に近いぐらいの水の量がありましたそして下り登りは激しかったなこっちの方が歩きやすい二股で左に行くとうんそうだ思い出した前回登った時は猿の群れにあってお母さんお父さんそして子供たちもいて一生懸命葉っぱ探して食べてたんだね その猿たちが食べてるところを見て遅くなったのかな猿かわいいんだもん水飲みたかったらここにあります飲みたくない大丈夫ですよ自然の水皆さんが飲める水はここから来てます あれれれこれもしかしてこのまま雲の中に入るんじゃないかなあまりにも真っ白だからええー、ってこと頂上には風がなくて雲もなくなって素敵な雲海の撮影できるんじゃないかな残り 4.5GO あサ猿の遊び場発見あの木絶対の木に登ってトゥクトゥクトゥクトゥクトゥクトクピヒ違うかなそれが僕だけやりたいのかな この葉っぱが浮いてると思ったらよくよく見たらこの人がいましたこんにちは警戒してるねうーどうもこんにちは今週は今年の健康診断を受けましたその発表はおなかの周りに 4cm が増えましたってことは今日の運動は良い体にいい運動それから身長は伸びてません同じ181です スタート時点今ここ二股で左に行って頂上まであと半分うんここまで来たら目の前にいい登りが見えてきました冬の間ここ絶対なだれるね違うか僕の想像だけブナ松ってことはおはようございます松さんこれ松だよね To me, I'm going to get my new, <withdraw> new necktie. What do you think? Is it good? <watermelon> 白上山地を進むとここに最後の水場がありますここで水を汲まなければあと水はないない皆さんこうやって飲まないで自分の入れ物で飲んでね<笑>残り3 9キロ。あともう少し 今日は白神山地の登山口スタートして松山の方に向かって二股のコースじゃなくてね松山行ったら次はジュニコの分岐で右そして白神山地の頂上に着きますこの松山コースでここが一番きついかな今日はずっっとこうやって 霧のの中歩くのかな風がなくてちょっと涼しいけど険しいのでやっぱり暑いここは誰かさんの家ああ二股コースはきついのはしてたけど松山コースに入ったらまあ、いくらか優しいでしょうと思ってきたんだけど左側の二股もきついここあ景色うん とにかく暑いそして霧かかってるまああともう少しでしょう穴に歩いたのにあと3 5キロうーんここは険しいよこないだ来た時は晴れてたんだけどもしかして今日は頂上に近づくとまさかの天気になるんじゃないかな ヒきの中にまっすぐとそびえ立つ木。何の木この木。<笑>一緒においで。うん。どういうことこの天気。昨日も準備してた時に天気表を見たら同じように書いてました。晴れ30度ですが、やっぱり山はかっこいい。大丈夫。 頂上は晴れるからこんなに登ったのに残り3キロもあるけど分かりますよ長いのは分かる例えば前回はスカイユから八甲田の大岳まで登ってスカイユのスタート時点は8 0 0ルぐらいそして大岳の頂上は1 5 4 0ルけどこっちのスタートは1 5 0ルぐらい頂上は 1235! なので1100メートルぐらい登るんだね。前回の箱田さんは 1500-800 は？あ、霧が700メートルぐらい。霧が濃いけど、ここの？空気が？美味しくなってきた。待て山山頂を越えて霧は続きます。 やっぱり白神はかっこいいままでいたいんだねあちなみにここ8 0 0ルぐらい残り1 2 3 5ルまで尻何メートルだけ鳥の鳴き声を聞きながらなんと頂上までちょっと下りますそしてすぐ上りあっちにあるから大丈夫ね霧キリは負けないね おぉ歩いていっぱい歩いてまだ 2.5 キロある。どんだけー<笑>おぉ残り 2.3 キロ。かっこいいね、白神。ここで、あの曲聴いてもおかしくないんだね。たんたんたんたんたらんたん。白神にもいで。湿度が高くて。 サングラスまで曇ってきたけど進むとこんな素晴らしい景色を見ると忘れる見てくださいこういうトンネルがあるディズニーランドはここの真似をしてたんだねなるほどね進むとどんどん霧が濃くなりますもしかして白神山地にまた来ないとダメじゃないかなじゃあ皆さんとゲームやりますついこの間 日本のしりりと覚えました覚えたというよりは練習しましたそのしりとり1枚目は隣の客がよくかきく客だ皆さんもどうぞおいいんじゃない次いきますよ次は東東京東京なんか霧が濃いねここ<笑>皆さんもどうぞ そして3番目赤巻き髪青巻き髪木巻き 髪, 巻髪皆さんもどうぞすごいさすが皆さん次は皆さんも一緒にアイスクリームユースクリームヨースクリーム白紙皆さんもどうぞ白髪皆さんあともう少しびっくりしたこんにちはなんか声が 霧が多くて、何しようかと思って、ち ょ, ちょっとさっきね、熊、はい、いたかもしれない。熊？可、う、愛、ん、か, かった？う見れなかった。あ、見なかった？通り過ぎてね、通り過ぎたらまあ後ろでガサガサガサってかなり起きだおと。あ、そうですか、うん。姿は見えなかったけど。僕僕じゃなかった、違うね。あ そ, う<笑><笑>そっか、ああでも霧が出てきちゃった。上は、上僕がいた時は良かった。だけど。 降りてくる、降り始めたら、上も気になっちゃってる。るでも今日は天気いいはずだから、また晴れるでしょああ、いいお知らせありがとうございます。うん、多分だ、だ大丈夫。今はちょっとダメだけどね。そっかっ。ありがとうございます。気をつけて。はい。マのお知らせと同時に、長女が晴れるとのお知らせでした。ちょうど良いバランスのニュースですね。よし、登ろう。 白神山地に熊あるのはおかしくない話なので、そういう時は口笛の練習します。いきますよ。せーの。<音声><音声>かっこいい口笛できない。うちの父さんは半端ない口笛では出すね<音声><音声>。あともう少し。だまだ。もう少し。 頭つけ、ありがとうございます、はい。熊いましたか熊マだ、いなかったね。いなかったはいよかったです<笑>気をつけて気をつ 1.5 キロまあまあまあまあと、もう少しじゃないへへへへへ枯れてるか、切りかかってるかまだ長寿は楽しみですねいい匂い もしかして、頂上は晴れるんじゃないかなほらふふこれこれ、この木漏れ日が止まらないおお、綺麗嘘みたいおぉはははは晴れたこれは、頂上は晴れてるんだね頂上は近くにある。奥に海が見える多分深浦はそこ。ここは、 これからのお楽しみにしてください。頂上まで。あとワンツか。やっぱりこっちもトンボ多い。トンボトンボ。目の前に何か見える。それはこの看板。あと 0.7 キロ。あ, あ、奥に見えるのはそこは箱田山じゃないかな。箱田山を見ながら違う山登る。気持ちいい。やっぱり晴れた。さすが白神かっこいい。 ウゥー頂上まであともう少し。博田さん、その後ろに何か隠れてる。後で見せますね。ちょっと待って。はあ、この綺麗な青い花があちこちあります。名前わからないんだけど、誰か知ってたら教えてください。あちこちあります。綺麗。 こっから見るととちょっと想像できますね今来た道は待て山そっちで降りる時は頂上から今度そっちの方から二股に降りますでまた上がるそしてあの雲の中に車がありますなんと車が雲にあるということ身長がそんなに大きくないから向こう<笑>見えない181でも。 ちょっと足りないみたいですね。大丈夫。もうちょっと進めば見える。お疲 で, おめでありがとうございます。8 9人 で, で, で。すごい<音声><音声>。急いでる方たちのために、可愛 い, い小屋があります。 外でも昼ご飯食べれますこの中で見る方たちもいますね誰かいるかな こ, こんにちはおおいい匂いしますね長女はもうちょっといたところかな白神山地までの登りは長いそんなに厳しくないけど長い あこんにち は, あこんにちはあ着いた白神山地奥に見えるのは超海山でしたそして八幡平森吉そして奥に大好きな八甲田と岩木さん It's a t t a r 食べようもう1時です昼食べたらゆっくり戻ろうもうここはゆっくり寝れますね階段があって1階2階3階寝袋そして窓を開けるとこんな景色がある それ、僕のじゃない。白神山地でした。次は、下にある青池まで行きましょう。 ちょっと遅かった。まあ皆さんは来るときは早い時間から来てください。素敵な青池が見れます。 アイスクリーム、ユースクリーム、イースクリーム、フォ ー, ーアイス。違うし。<笑><笑>シラカメー。どんだけ。